盛り上がったことでしょう。本当にサプライズね、ゲストというかサプライズのアーティストの方もいたりとか、私的にはもうやっぱり、まあ、ネットニュースでね、見たんですけど、3日目の放課後ティータイムさん。いやー、もう私もそんなん青春でしたからねっていう気持ちですよ。なんかこう、放課後ティータイムさんが10年軽音から10年ということで、私も2010年のデビューなので、本当にこうデビュー間際の 時に実際にテレビの前で見てましたし、なんならその時当時ガラケーで、こう、録画した軽音の、こう、テレビ越しにそのムービーで撮って、で、その、リモコンの機能で消音 消し音消し音みたいなやつを使って、そのアニメのキャラがパクパクするだけの絵を自分でこう録画して、でそれに合わせながらこうメモ帳にゆいちゃんたちのセリフを書き取って、そうやってたのよ。自己満でね。別に誰に見せるわけじゃなくて、<笑>一生懸命この5人になりきって、もうね、当時はこう、ヒカさんとかの低めの声とかが出なかったから、一生懸命こう、お姉さんっぽく、みおちゃんを演じたりとかしてて、いや、そんな、 私も、こう大きくなってね、このステージに一緒に、まあ日にちは違えど、同じこのアニ様っていうもので、こう繋がったっていうのを考えたらすごい感慨深くなって、いやー人に歴史ありだし、アニメにね、歴史ありっていうところもあって、かなり本当にまた一つアニメ、そしてアニソンを好きになるイベントでした。